いらっしゃると思うんですが先に歌いますかお誕生日の歌みんなで今日もしくは今日前後お誕生日の人祝おうぜ行くぜハッピーバースデートゥユハッピーバースデートゥユーななな ハッピーバースデイトゥー h ハッピーバースデ h トゥーユハッピーバースデ d ディアお誕生日の人 そして誕生日じゃない人にも「ハッピーデイトゥーユーハッピーデイトゥーユー」ハーーユー「ハッピーデイディアみんなエブリワンハッピーデイ よいし